水道沖で地震。水定災害震度4。 速報、最大震度は耕弱です。 津波警報が発表されました。 津波警報が更新されました。 地震情報。午後11時57分ごろ、最大震度5弱を観測する地震がありました。現在、津波予報等を発表中です。震源地は東海道沖。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 7.3 と推定されています。この地震で最大震度5弱を、三重県中部、和歌山県南部、で観測しました。 また、震度4を、福井県霊南、岐阜県美濃中西部、静岡県伊豆、愛知県東部、愛知県西部、三重県北部、三重県南部、滋賀県北部、滋賀県南部、京都府北部、京都府南部、大阪府北部、大阪府南部、兵庫県淡路島、奈良県、和歌山県北部、 鳥取県東部、震度3を、千葉県南部、神津島、新島、三宅島、八丈島、神奈川県東部、神奈川県西部、石川県加賀、福井県霊北、山梨県中西部、山梨県東部富士湖、長野県中部、長野県南部、岐阜県美濃東部、静岡県東部、静岡県 中部、静岡県西部、兵庫県北部、兵庫県南東部、兵庫県南西部、鳥取県中部、鳥取県西部、島根県西部、岡山県北部、岡山県南部、徳島県北部、徳島県南部、香川県東部、香川県西部、愛媛県東予、高知県東部、で観測しています。